皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回は札幌のアウトドアショップロブにお邪魔してきました数日前にインスタグラムでグラインドロッジの生ずり会が開催されることを知り北海道のアウトドアショップも行ってみたかったので急遽飛行機を手配していくことにしましたロブは自転車キャンプスノーボード バッグなどを中心にセレクトする外遊びの専門店でキャンプに限らずアウトドア関連のおしゃれな用品がずらりと並びます現在の店舗は4丁目プラザというファッションビルの中にあるのですが1月でビル自体が閉鎖となるため2月以降また別の場所に移転するとのことです店内に入るとアウトドア用品がずらりと並んでいますポーラーの正規代理店でアパレルやギアが色々と展示されています 全体的にポップカラーの商品が多い印象でカラフルな服やギアが好きな僕はいろいろと物色するだけでも楽しくなってしまいました奥にはスノーボードや自転車などが販売されていてちょうどスノーボードのメンタナンスをされていましたお店のロゴも可愛くオリジナルのピンバッジなどついつい欲しくなる小物もたくさんあります 今回店舗でグラインドロッジの生釣りに参加したのですが北海道限定のデザインやロブの限定デザインを吸ってもらうことができました頻繁にはいけないですが地方限定柄は今後も集めていきたいです今回訪れた店舗は移転予定で近く場所を変えて2月下旬から3月頃にオープンとなるそうです お店の方といろいろとお話をさせていただいたのですが、次は集合ビルでないため、いろいろとこだわったお店作りになっているようで、ぜひ新店舗オープン後も改めて遊びに行こうと思います。現在のお店と新店舗の住所を概要欄に貼っておくので、札幌に立ち寄った際にはぜひ遊びに行ってみてください。今後もまたいろいろなアウトドアショップに行ってみるので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。 ご視聴ありがとうございました。